ねってないき、ね、みってああ、泣かせたのはきみなんだぞ 新入生の諸君、入学おめでとう。 Uh, uh... Bye. <laughs>